あ、コメント来てた。中学で剣道やってなくても高校でやるのはありですか全然ありです。剣道なんていつ始めてもオッケーです。僕の通っている道場ではその昔ね、小学生の付き添いに来てた70過ぎたおばあちゃんが剣道を始めてましたよ。高校から剣道を始めるってね、すごくでかいメリットがあって、周りの人、先輩はみんな経験者だと思うのね。そんな中一人飛び込んでいくってことは、周りの人どうしても真似するから、剣道が似ちゃうのね。勝手に。 引っ張り上げてくれるんです高校から始めても大学から始めても大人になってから始めてもそれぞれの年齢に合った剣道っていうのがあるのでいつスタートしても OK です。